透明石鹸の作り方です。これが出来上がり品なんですけど、まあ、完璧に透明ってほどではないんですけど、えー、実際にはあの本当にクリアですねガラスみたいなのを作ることができるんですけどあの、まあ、泡立ちの問題ですとかあの硬さの問題とかがあって実験ではまこの程度のものができればいいなということでそういったものを紹介したいと思います。 これちょっと沸騰石が残ってますけどね一応これでも裏側がこう透き通って見えたりするのでこう透明感は感じられるんですけどね、はい、ちょっと材料が結構ちょっと大変ですで、えー、にこちらですね油脂ですね あ, あ牛の油牛脂と、えっと、ココナッツオイル ヤシ油とそれからヒマシ油とですね既に3つとも量ってあのこのビーカーの中に入ってるんですけど、えー、特にココナッツオイルですねヤシ油と牛の油は常温では固まっていることが多いので一旦溶かして溶かした状態でこう量るんですけどこの量が結構微妙なのでこう今キャップを外してですねこう。 温度計をガラス棒代わりに使ってこのまま直接溶かしたものを電子てんで測るというやり方をした方がまあ余計なガラス棒を使ってこう洗浄とか大変にならないので楽になるのでこういうやり方をしますこれで今3つ油脂が入りましたここにエタノールを無水エタノールですねエタノールを入れます この量も決まっているのであのエタノール自身は油脂とアルカリの反応をまあ滑らかにするっていう意味とあと透明化剤の役割を果たすので結構あの量については結構微妙微妙って言いますかちゃんと測った方がいいということですね。はい、少しこれで温めて溶かして。 そんなグツグツやるわけじゃないんですけどあの滑らかにこう反応させるんですけど跳、えー、ね方とかね方とかですか、ね、一応油なのでフット石を入れておくと滑らかに反応が進むということで今3粒ぐらい入れました、ね、温度も結構微妙で7 0度 c ぐらいをちょっと超えるぐらい それ以上、あまりこう加熱しないようによく熱をコントロールします。ごく弱火にしておいて、温度計でかき混ぜながらですね、ここにアルカリを投入します。水酸化ナトリウムを入れるんですけど、 すぐに油でグツグツこう温まってきちゃうんですけども、ね、すぐに温度上がっちゃうんですよねで水酸化ナトリウムをちょっとずつ加えていくとすぐ温度上がっていっちゃうので少しずつ少しずつ加えていくとかなくなちょっと今入れた感じですね 下の方にこう、えっと、水酸化ナトリウム層ですねこう海面が見えてくるんですけど下の方が水層になります上の方が油の層になりますねこう見ていきますねちょっとこの海面を見てもらう関係で水酸化ナトリウムちょっと急いで入れちゃいますけど本当はもうちょっと少しずつ加えながらこの温度を見ながらですね少しずつ少しずつ加えて ゆっくり反応させるのがいいいと思います。全部入れちゃいますね、はい、説明上全部入れちゃいましたけどもこう上の方と2層にこう海面が見えると思うんですけど上の方がこのいわゆる油脂ですね牛の油とかひまし油とかココナッツオイルですねで下が 水, 水の層になりますアルカリを 含, 含んだ水の層になりますね 今まだ60度いってないんですけどこれをかき混ぜながらですねエタノールが入っているのでお互いをこう混ぜ合わせる効果が少し期待できるんですけど少しこう黄ばんでくるって言いますかね今65度ぐらいまで上がりました 土石のところにちょっと注目してもらうと、グツグツ土石を入れた方がいい理由がわかると思うんですね。グツグツグツグツこぐつぐつぐつぐつこで気泡ができてますけど、ね、えっと海面が見えると思うんですけど、上から見ると油の層がの厚さがちゃんと観察できます。 でこの300のビーカー今使ってるんですけどこう加熱していくとこのエタノールがですね揮発してまた冷やされてこう戻っていくるのが観察できます、うん、あんまり時間かけすぎるとあの 水, あの水蒸気出すぎちゃってこの微妙なこう濃度のバランスがこう変わっちゃったりなんかするので今ちょっと温度上がっちゃいましたね今それでも7 5度 c ぐらいですね ちょっと温度上がっちゃったかな行き過ぎちゃったかなと思った場合は一旦ちょっとコンロから一回外すとかねして温度をコントロールするといいと思います、ね、海面が見えますねはっきりね海面が見えてると思いますここですねこの油の層とこの海面が油の層と こ, の水の層ですね、これがだんだんだんだんこう水の層が上がってきて、まあ、そこに石鹸が溶け込むんですけどこの油がだんだん材料であるですね油がだんだん減っていってこの上の層がだんだんこう、えー、と薄くなっていく と, と反応を進めるためにちょっと乱暴ですけどかき混ぜこぼれない程度にですねかき混ぜます。 観雑する意味ではね、ちょっとあんまかき混ぜすぎちゃうとわかりにくいんですけどもまあなんとかあの海面が上が上ってくのがかります、はいく 今, 今こうかき混ぜただけでだいぶ反応が進んだみたいで上の油の層がほとんど、まあ、ほとんどと言いますか、はい、ほぼ界面が見えなくなって反応がほぼ。 終了完了したような感じがしますね。上の方にこの泡があるんですけど、泡を避けてみると。油脂の層はないようなので、これでほとんどオッケーだと思います。これ一回。火を止めます。はい、あとはこのタイミング、この、えー。反応が終わったタイミングで。 透明化剤ですねグラニュー糖とそれからグリセリンですね投入します石鹸が固まってくるときに水分をこのいい具合にこう取り込んで石鹸の大きな結晶ができるそういう 役割を果たすそうです。はい、じゃああとはこれを、えっと、入れ物ですね、えー。プラカップと紙コップです。別にあのプラカップだけでもいいんですけど、ちょっと理由がありまして、あんまり熱いと溶けちゃったりする、ひまがっちゃったりするんですけど、えっとプラカップ、このプラカップを用いるのは。 あの透明だなっていうのが分かるというそういう意味で使いますで紙コップの方は、えー、両方とも紙コップでもうちでもいいんですけど実はこれあの水酸化ナトリウムの割合がですねちょっと少なく調整されていてあの油がちょっと多めに入ってるんですねそうすると、えー、石鹸としてはこうこうなんていうんですか、えー、しっとりっとしたですねちょっと油が残るっていうね まあ、ちょっとあの専門的な石鹸の製造ではディスカウントっていうらしいんですけどそれが残っていて結構こう汗かいた感じになるので紙コップ使うと取り出した時にいい感じでその汗汗になった部分を吸収してくれるのでただ単にこう石鹸作りたいっていう場合は紙コップの方が向いてるかもしれません。あとはこれを 冷えるまで、冷えて固まるまで、このまま放置しておくと、はい、丸一日経ちました、えー、昨日、作業が終わった後は透明だったんですけど、だいぶちょっと濁っちゃいましたね昨日作ったばかりの時は透明だったんですけど、若干濁ってしまいました カップはちょっと取り出しづらいので傷をつけたりなかしないといけないんですけどちょっと柔らかいんですね。 透明感ああるるにはあるんですけど、まあ、完璧にこう本当に透き通ってる感じではないんですけど、まあ、実験としては、まあ、こんな出来かなっていう感じです。こちら紙コップの方はね紙の部分に余分な油とかが ついててまあ、ちょっと吸収してくれるってこともあるんだと思うんですけど取り出しやすいので紙コップなんでね透明度が見えないっていうのはあるんですけど扱いは非常に楽です。なおさっきこっち洗ってきた方なんですけどもこの泡の部分を少しナイフで削って改めてお湯で洗い直してきたんですけど、まあ、石鹸としてはちょっと柔らかいかなーって気がするんですけど。 ちょっとこう固め<笑>形を整えてですね透明感という意味では、まあ、ギリ裏側の模様文字が見えるかなっていう程度ですねもうちょっとグリセリンとかを使うときれいにクリアになるんでしょうけどまあ実験としてはこんな感じですねいろいろ油の配合ですとかアルカリの度合いとか か硬さとか透明度に差があるものができます。